そうかな、ね。ちょっとどれくらい支援があるかわからないけど、とりあえず始めますかね。はい。1周年、えー、本当にありがとうございます。え思う君立てでございます。そうね、まず最初から、最初ね、挨拶から行きたいなって。 とりあえずさっさとゲーム画面行こうか。声の音量とかわかんないんだけど。まあまあまあ。あ、透けてるわ。ちょっと待ってね。透けちゃった。えー、っとね。これかな。あ、はいごり、はいごりさん。あの、本当に。おかげ、おかげさまで、本当に一年を迎えられました。 本当に関わってくださったね、みなみなの、みな、みのおかげでね、本当に楽しくできました。本当にね、楽しかったよ。楽しかったよ。やめる人みたいだね、やめないよ。100日経ってもやめないよ。1年365日だったんだからね、やめないよ。 話すことわかんななくっっちゃた緊張がねすごいんだ<笑>緊張がすごい<笑>ちょっとあれだねマイクの自分の、えー、と聞いてる音消すかあああのー、久々にド緊張なんですよねその、うん、節目的なことはやってこなかったから半年とか知らんしみたいな 恐怖でスケールをもむ気になって。そう、でもカメレオンなんで<笑>。ちょっと、VTuber みんなカメレオンなところあるんでね。そう。ちょっと。ああ、本当にありがて い, いや、ちょっと、いろいろね。いろいろありましたけど、本当にね。あったから。よかった。ちょっと、サイダー飲ませてください。炭酸抜けたサイダー。 あ あ, あ, あちょっとね感謝の気持ちをね伝えながらね尺がなくなっちゃうからね尺が<笑>ああドギンあっ無さん無<笑>二さんだ<笑>あ あ, ありがとうありがとうちょっと小さくなちょななんだ マジでね。ありがとう。<笑>ありがとう。<笑>はい、ごリさん眠いつてたもんね。あー、ちょっと。あれですね。無理さんもちょ。これからになりますけどね。本当によろしくお願いします。まだ全然ね。これから頑張っていくんで。ちょっと。あれですね。雰囲気作りにあの、電気消してきます。 足, 震えてるんだ足が足が震えてる。 戻ってきました。えっと、コメント見づらいな。そしたらね、あの、いや今やるゲームのね<笑>、ちょっと待って<笑>、何年、何年、一年やってんだぞ<笑>。一年。おかしいな。一年やってんだけどな、ちょっと。 この電源も消そう全部消したわあ待って全部消したらうまく反応しな い, はいお手柔らかにお願いしますえではねえ今回やるゲーム えー、ブラックローズ。ブラックローズはね、その、今回このホラーやるのが、その、この記念にね<笑>、本当は、あの、新ビジョンね、作って、あの、ライブ 2D をさ、ここまで、あの、進歩したんだよってやろうと思ったんだけど、あの、 めっちゃ目つぶるじゃん。やりたかったんだけど、ちょっと新ビジが間に合ってないので、それの代わりに<笑>、何かね、何やればいいでしょうかって、やったら、あの来たことがないあの発表くらい入って、ホラーゲームになりました。で、これは、スチームの方で、なんか無料で、やれる別に無料じゃなくてもよかったんだけど、なんか結構短めのやつだそうで、 えっとねえー、っと内容としてはあらすじ的なのはえっとなんだっけ数年前に事故かなんかでえー、従業員が全員死亡しちゃった、えー、葬儀場の調査に来た女性が主人公のゲームなんだそうで その調査の末何を得るのかは知りませんけど。ちょっと待って。あの、めっちゃ目閉じるんだけど。ち、え、ょっとね。<笑>もうずっとニコニコしてるもん。<笑>ずっとニコニコしちゃってる。さね、顔が引きつってますね。怖すぎて顔に怖いが浮かんでいる。あ、本当ですかそんなまさか。 そんなまさかって言いますけど、まあ、普通にはい。あの、そう、配信前に仕込みました<笑>。はい、ありがとうございます。えー、っとね、じゃあちょっとブラウザ透かすからちょっと待ってね。えー、っと、フィルターでちょっとね、透かすので少しだけ待ってほしい。えー、っと、色補正。 手震えですごいあの。ガチの手震えがすごいです。はい。これで。これくらいでどうでしょうか。ああね。ごたごた言ってないで始めますよ。ごたごた言ってないで始めますよ。やりたくねえ。えー。 やりたくねえよ。可能ならな。可能じゃないです。ちょっとあの、ゲーム音がさ、大きいかもしれないから、あの少し音量下げて待っておいてほしい。じゃあ、一周年記念、ホラーゲーム、ブラックローズやっていきます。対戦よろしくお願いします。 アテンンション注意書きっすね。フラッシングライト、クイックタイムイベント。音出てるあ、音出てるじゃないわ。あの、俺、イヤホンしないといけない 君だってあの失態を犯しまして、あのヘッドホン持ってきてもいいでしょうか<笑>？ヘッドホン持ってきます。あの音聞けない<笑>。ヘッドホン持ってきますんで、あの30秒くらい待ってほしい。ごめんなさいね。 はい、えー、ヘッドフォン取ってきました。音が怖い。音怖いよね、これ。音めっちゃ怖いんだよね。だってカメラ反応しない。暗くしたらカメラ反応しないんだけど。そりゃそうだよね。当たり前なんだけど。どうすればいいかなどうすればいいかな<笑>電気つけてもいいですか<笑> 電気つけてよちょっとラグがあるからねあれなんだけどちょっとちょ暗くて見えない何もあって何も見えない暗いごめんね あ, あはいお待たせしました電気をつけました ああ電気つけました<笑>すいませんお手数おかけしましてこれからこれから俺はあの配信の音を聞かないであのゲーム音を聞くんでちょっとねあの反応がねあのちょっと乏しくなるけどそこは許してほしい あ、落とした。そうね、これ、何やってるかわかんないよね。今の状態だと。4人様いらっしゃい。4人様いらっしゃいって初めて言いましたね。初めて言った。ああ、足震えてる怖くて。もう反応しない、顔が。顔をっ、持ってかれた。マジで怖い。えっとね、テキストだけ落ちます。いや、助かるな。 えー、ブラックえー、ローズプレイ中ューよいしょこれとこれもうだからだけで怖いって顔に浮かび上がるあ めっちゃ生ツぼ飲んでるえっとね、うん、あもう怖さのあまりミュートになってたわよくないねはいもうシンプルですけどこれですこれで始めます えい、いじい対戦よろしくお願いします。音量マックスやる、やるので。お願いしますよ、本当に。え、拡散とかしてもらってもね、いいですか。頑張るので<笑>。頑張りますから。 足震えてますけどはいじゃあいきますプレイちなみに音量はそうでもないのかやばいねどうだろう足がすごい。 もうちょっと大きいかなこれくらいあこうしてあーっと。 まあじゃあ、これで行くわ。なんかあったら、それは、その都度。都度で。ノーセーブレター。大丈夫かこれ映ってる。もうね、あの、ミスがひたすらに怖いんですよね。あれ音聞こえてるこれ。俺には聞こえてるんだけど。プロパティ。 あ聞こえてるねオッケーオッケーじゃあやります対戦よろしくお願いしますえストーリーモードさっき来たやつですね怖い始まりましたけどなんだここ<笑> BGM 聞こえない 多分さっき調整したから今は聞こえると思う。これが入り口かな入り口で、えー、っと、洋館っぽいね。階段があって入り口、ん？ドアが、え、もうゆっくり歩くじゃん。ゆっくり歩くじゃん。しかも扉開いてる。まっすぐ進むんだろうな。 ちょっと。なんて<笑>。あの。キーバインドのさ。設定のせいでさ。あのー。歩くだけで。歩くだけで。あの、俺の顔があれになっちゃう。うん。ここ何ここ何えー、っと。 ビジ、ビジタチアンルーム。ビシャ、う, うびっくりしたびっくりした<笑>もうやだ。やだ。t h e エス、ゼイ、ワー、プレ t ティ、読めないです。はい、ワンダー、イフザ、ケイズ、え、アラウンド、ヒア、サムウェア。はい、グエス、え うーん読めないこううまく横歩きするしかないんじゃない？何ここ今の感じだとキーキーかなうるさいんだようさいちいち扉叩くだけでさそんな大きな声出なきゃいいじゃん多分鍵 キーって、ほら。ここ、ここキーって書いてるから、多分キー。鍵ってキーだからね。わかんない。あと、俺はポケモンのキーのみくらいしか知らない。開くかな鍵穴あるしな。開くねえ開くねえ<笑>開くねー怖いねー怖いねー<笑>うお 怖いね、本当に怖い開かないねあのねずっとゴーっつってんのずっとゴーってやだやだやだカルロスゴーならもっとしつこにしてるもっと静かにしてるだって密航者だからああ何言ってんだお前あんま面白いことが言えないああやだもうやだ もうやだもうやだ。Is someone else here? なんて意味ですか<笑>なんて意味ですか<笑>話しかけてきてます<笑>話しかけてくださってますか勘弁してください。Is someone else here? え、here? here? わかんない。 どこだろうね俺なちなみにねなんかねそのみんなにね説明するためにさ左上にスコアがあるのでアクション系の可能性がなきにしもあらずアクション下手なんだよな<笑>みんなにさ説明するためにさ文あのグーロ翻訳してた時にさ出てきたんだけどねあのなんか 女の人が出てくるだってなんか目を合わせると死ぬ。それが多分、なんか目標なんだろうけど、多分今その人なのかなって話しかけてきたのが。じゃあ進むね。どっち進めばいいと思うこれ。えっと、こっちか。こっち。地下か。地下今登ってきた方向と逆の下か。 えー、っと、ドアの方か。ちょっと、見えるまで俺、喉乾いたから、サイダー飲むね炭酸抜けた。おいしい。天然水のサイダーです。サントリーさんは、最高です。サントリー様は、最高。よし。ちょっとラグのせいで、でもこれやってたらテンポ悪いか。 こ開くか開くか開いちゃいますか何もなさそうじゃないかな何もないねきっと何もないよでも一応歩こうかはいえーモダンな部屋でねとてもいいんじゃないでしょうかこのねなんか壁のさあの模様が何<笑>て言うんだこれ パチモンのシマウマみたいなね、緑がかってていいと思います。私、緑好きなんですよね。あの、ボツのね、えっと、俺のキャラデーザの時点で、えっと、実は何も見えないところに緑メッシュが入ってて、っていうのがあって、ま あ, あの、ただ単に23時が好きだからっていう。窓は何ですかね、曇りガラス。曇りガラス。曇りガラスってあれだよね、あの、味があるよね。 どう味があるのかって言われたらちょっと分かんないんだけどでまあまあ一面ね何もないお部屋何かな閉めといた方がよくないこれ間違って入りそうあちょっと待って閉めちゃったやめてあ開かない開いた開いたあいたえすげえ勢いで閉まるじゃんだって何ですかすげえ勢いで閉まるじゃん す, すごい勢いで閉まるじゃん。ルイージマンションのあのトラップのドアでももうちょっと遅いで開くときは遅いのね。はいはい、わかりました。じゃああの、ね、あお客様にね、えー、紹介するときには、あの、このモダンなね、雰囲気も押していこうと思います。えー、あ、物件紹介ゲームだったかもしれない、これは。 そう考えれば、いささかちょっと心が楽かもしれないなめっちゃね口数が増えておりますが女、えー、の決まったら正常でございますそっちに開くんかいそっちに開くんかい落ち着いていいですかはあ、はあ、30分で終わりで これね、今、寒いからジャンバー着てるんですけど、ねえ、物々しいよ。なんで電気つけないの廃墟だからか。ここは何もない空間ね。こういうさ、木造の、あの、取ってってさ、かっこいいよね。ボウリングのピンみたいで、ここら辺とか特に。わかるなんかあの、ボウリングのピン、 並んでるみたいなもう BGM 怖いよ BGM 怖いよやだやめたいあ入り口じゃないですかこれ入り口ですねほらあれ見てくださいあれあの入ってきた入り口ですねああゲーム苦手なんだってえここは開けとこうここは何ここいず何 いや、また入いてるよ。アステリオス。ああ空いてる空いてる空いてるいてる。妖怪いる剣出られん剣。これは妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチ。出てくるのはウィスパー。妖怪ウォッチ。私はあのー、なんか、無印だか、似たドンドロが好きです、確か。はい。あの、弟がね、あの、 もらった妖怪ウォッチを自分が先にクリアするっていうああああああちょっと待ってああ<笑>そっと押しそう。<笑> えー、30分で終わらせるならビビる間もなく駆け抜きなきゃですねご無体なああ、はあ、怖いえー、ボス say not to go near マイティーズコフィンコフィンはわかる。あの、墓のことで墓のこと。墓、棺のこと。あの、シャドウバースで覚えた。えー、っと、え、ボスは、えー、ダメって言った、えー、棺。えー、なんでワイウォン n ザ t ラベティチャーワイイ i t Anyway. 多分、なんで近づいちゃダメなんですかって、俺は聞いたって話なんだと思う。えー、it's not like what's boss say it's true. I mean the dead can't really talk.Can they? 俺今日英語のテストだったんだけどなぁ。 とりあえずひ継ぎには近づくなっていうことですねはあどこ行ったんだろうね親方ちはびっくり驚き展開はやだななんか黒いね何これ何これ白いね振り向くだけで怖い ーああもう物々しいマリオ64で見たことあるこういう扉スターいスター持ってかないと開かないやつチクタクロックのとことかスター足りないと思うんですよねどうですかスター足りないと思うんですけどえっ、ー、といつ s jammed but I might be able to force into open I would you need to run it complete time.Press and hold space. どういうことえ、待って。えんうん。何してるの君。プレスしてるけど。視点動かなくなった。なんだこれ。 <笑>あのねー一挙一動の音が大きいマイナスだと思います私こういうところ。 ヒア・ストレンジなんかあるああここの壁もいいですねあのー、ストライプっていうんですかこういうのってあのー、親しみやすくてねとてもいいと思うんですけど、ね、あの天井のねこのくぼみがねただ四角で終わるんじゃなくてえー、あのー、丸でいくのもねとてもいいと思いますああ うんうんやだ開かないあやった開かないよ開かない開かない開かない開かないじゃあ戻ろうか多分用ないでしょあーあと一ったどこうん レフ も, もうもうやだやだよやだよマジでやだよも う, もうやだちょっとやだマジで無理怖い急に動かくなくなるのマジで無理あプーはズザットこれはね俺でもこれはね俺でも分かる あのサイダー飲みます、はあ、動いてますねえ風圧ざっとえー、あなたは誰かな 叫んだらだってさ叫んだらだって叫んだらさちょっとあの一瞬ミュートするけどいい叫んだあといいねあのはい正面チビんねえから大丈夫かなんよし ど, どれか誰誰か僕白黒の真昼呼吸はどうか普通かどうか手を当てた胸に記憶が揺れるまた手が触れる<笑>え this is the e プリ s ィ a r p e d ズ r e t t y body イル s e I don't think I'll be アイプル、アイプルツーゲットイットオープン。開かないってことでいいですかね。ファミリールーム。えー、まあ葬儀場だから、家族がいたんでしょうね。 ですかあ走るのある走れる走れるシフトで走れる、はあそうさせなくったけどよかったなあこのねあの階段の横がねあのチョコレートの板とかねあのワッフルを、えー、妄想させる ものでねとてもキャッチーでいいと思います開かないねあれ開かないけどあれここだと思ったんだけどあれここあれでしょ最初に物件紹介した部屋 閉じる閉じるあーびっくりしたいやだってここがもしかするとあれなのかもしれないこっちかなえこっち出口でしょあ待ってこれシンプル迷子だ シンプル迷子は。良くない。ちょ。あの。あん。あ, あ。はあ。うわ。どうしよう<笑>。 シンプル迷子ってどう乗り切ればいいんだろう。これは、出口。だから、退路として開けときたい。あれうん、ちょっとミュートタイムが入ったのは、そうですね。ドアがいっぱいあるからね。しょうがないね。え あーでもねこれの時間のおかげでね足の震えが少し止まった節はあるあ待って下になんかめっちゃある下なんかスペースある見えるこれ葬儀の際の多分椅子だと思うんだけど どこ行けばいいえー、えっ下がるか一回あここかあいったん変な子入れた<笑>えさっき開かなかったよね 地下室だよ。絶対来んじゃん。ああ、ちょっと。サイダー飲むわ。うん。じゃあ、ああの地下室入る前にもう一回宣伝するわ。 本当に洗練してきましたじゃ あ, あの洗練してきたんでやりますうんもうやだやめてもいいですかダメですマイクの音量を少し上げるかはあうーん ね、石壁。最低ですね。はい。レンガ町のね、石壁。最低ですよ、最低。マインクラフトでもね、あの、もうちょっといいもん使えると思いますよ。あー、やだやだ。なんかあのー、あれだよねー。 お茶の差し入れが入りましたお茶のね差し入れが入った心配された<笑>心配された<笑>心配されちゃっ た, <笑>ゃった<笑>まだ遭遇してないのも怖いですねえー、どんなのが出てくるんでしょう どんなの出てくるんだろうマジで分からんそこはねマジで見てないから分かんないはあ今あの家族からお茶の差し入れをいただきましたありがとうございますワンちゃん見られてるよねっていう<笑>よしじゃあ続きやります なんか音大きくなってんだけどこっち何メイドですかあっだミラ<笑>怖い<笑>。 R -E、don't look here レイ・ヤス・ドント・ルック・ヒー・イ・イ e eyes あっ、ヒア・アイズ・ドント・ルック・イ in the eyes 目を見るな、かな<笑> よし。ここでね、毎回ちょっと力んじゃうんですけど、あの、そういうね、種族なので、何もないね。このゲーム自体は短いもんだっていうのを聞いているので、ああ、もう、こういうのがある場所でやだ。 だよええー、今日はねえー、はいええー、今日はね、えー、はい葬儀場にやってきましたけれどもやってらんないですねやってらんないよマジでお茶飲もうお茶あったかい えぇ、ー、the other baby monitor is down here. まあだからトランシーバーが落ちていた。this is way e I'm not sure I want to be here anymore.something feel wrong. 読めません。ふ<笑>んよしえ、拾うんじゃないのふん<笑> 何もないね。拾えない。拾えないし、墓も触れない。そうか。これ、あれでしょう。あの、L 知ってるよ。あの、見立て知ってるよ。あの、後ろを見たらいるやつでしょ。知ってるんだ。なんか刺さってね。ないね。一回、もう、 ねえさっき紙なかったよねなあさっき紙なかったって絶対なかったもんなかったって言ってんじゃん紙がそこになかったと思うならないと思うしもしあったとしても俺がないって言えばないんだよそれはそれはかお前の妄想の代物であって俺の世界に発生するものではないんだよだからここにある紙は読めないさっきもあった紙だわ さっっきもあった紙だよはいはいええー、確か右から来た走って帰ろうあれあ違うこっちどっちあっちこっちそっちってどっち走れ走れ 止まったねこれメッセージのトゥルルルルルルルパッパラッパラッ パ, ッパラッパ。え、あれ動けない。あ、動けた。気のせいでした。あの階段をね、駆け上ることによってあの一気に脱出を心ルけたいと思います。ルルルルルルルルルルルルルルル あれ、だって、一周年ね、いろいろあったからね。そうだね。いけます、いけます。全然いけますとも。なーに、なになになになになにやめて、やめて、やめて、やめ What's going on? ちょ、なんかせ、アテレコするスティッチ、スティッチでやるか。あの、三点スティッチができるんですよ。あー、あー、ス, スティッチ、スティッチ、スティッチ、スティッチ。 あ<笑>っ…できないできないやめます What's going on? <笑>ええー、ひ呼吸置きましょうサイダーあ忘れてください What's going on? どこに行くの多分そういうこと心の準備はできたが俺はできてないガクガク震えて押し入れに逃げ込む準備はオケー。できてないヘイにやめてやめてやめてあ<笑><笑><笑>っにきた 逃げ切ったのではないでしょうか逃げ切ったのではないでしょうかあの今女性の顔全然見てなかったいないねいないねどっから来たっけこっから来たねザツーマンウェアティト 5さっきの女は、えー、どこに行ったんだろうねえ知らない俺もうこっから全部走ります全部走りますうんあっどこどこどこ行ったっけここだあれ あ, あれ あれ棺関係ないもしかして。あ、ちょ、ちょ、ちょ、めんめ め, め, め, め, め怖いよ。ちょ、ちょ、怖い。怖いゲームするもんじゃないんだって。なんで怖いゲームはあるの需要があるからさ。そんなこと俺だって知ってるんだよ。本来ならかまいたちの夜とかやるべきなんだよ。How is the look looking? あ、開かねえよって。どこ ここ俺の城ねオッケーここ俺の城このワンルームは俺の城えーっとねよしなあかねえよこっちかもしかしてあかねえよ 何が来たらあの女が来た証なんだこっちかあいたねえあく来んじゃねえよ来んじゃやめろって来んじゃねえってあっ来んの来んの来んの帰れ帰れ帰 れ, 帰れ帰れ帰れ帰れよその家に帰れ祖国に帰れカルロス・ゴーンと一緒に帰れあもう分かったから許すから何でもいい俺はいい何でもい い, 俺 は, も い, い俺は何でもいいから 真面目に真面目にびっくりした。 や め, ていいやめちゃダメ思ったより怖いんだけどダメですかちょっと待ってね。 なあってジャンバーの下全部あってジャンバーっつ普通に心配されましたよ今うるさいって言われたうるさいって言われましたねああ チャンスか振り返りでもやりますか少しねせっかくだもん、はあ、宿あヤドリギさんの電話は一瞬です何でヤドリギさんの方が墓守さんより受けてるんですか墓守さんの方がいずっといるんですよ<笑>ああ そうですね。振り返り長くてもあれだから、次死んだらやめます。怖いんで。はあいろいろ、いろいろやりましたね。いろいろやりました。一年間。なんですかね。マイクラで始まりましたっけ。あーとね、始まりがね、配信ミスでね、あのツイキャスでやるっていう。 誰も知らないんだけどね、これね。消しちゃったし。データ俺の方、俺しか持ってないし。始まってね、あのー、あるじゃないですか。始めましたのタグが。始めましたのタグがね。あれのね、あの、多分すべて無駄にして。えー、何年かな何ヶ月かな全然誰の目にも止まらない期間があって。10行かないっていうね。 ちょっと10くらい行くだろうって思ってたんだよ、正直。<笑>その、行く、思ってたんだ。正直なめてた節はあった。で、まあ、え、ね、作っていくことにね、ちょっと、まあ、名前出したらあれなんだけど、ね、作っていく上でさ、あの、ライブツリーね、やってる人とかさ、その、まあ、俺好きな2次3次とかね、あの、いろいろ見ててさ、 この人たちすごいなって思って。俺もやりたいなって思って。それでね、結構始めた節あったんですけど。今ね、ライブツーリで今、こんなよくわかんないもの作ったりね。今だって、61ですよ、61。すごいよ。俺の高校のクラスより多いもん。20人くらい。すごい。本当にありがとう。 ん何言ってるか分かんないね。本当にありがとう。じゃあなんかこれほどほどにして、次行こうか。あ、ちょ、台無しだよ。<笑>今せっかくさ、これちうまく作れたからいいなって思ったのに台無しだよ。はい、あのー、じゃあ待機画面一回行きます。 ジャバずそうねあのこのアイキャッチもライブツーリーで作りました。 やろうと思えばねできるんですよ何でも何すれば勝ちなんですかこれはえー、リスタートイエスどこえあいやそんなことないえ最初か かからかよちょっとお茶お茶飲むわちょっと叫んだらねあの人を呼ばれてしまう<笑>お茶です とりあえずちょっとさっささっささっささっさささささっさっきのところまで進めようかえー、っとどこだっけこっちは後で行くからここワンルームで、ね、ここ階段でそうここここまで えー、こうして耐えたりしてんのかなこれうーんよしうまくカーソルが合わないあったあったあそこまでお化けが出てこないのは知ってるんでそこは別にんで、ね あれあ、そっかここってそうだっけで下下行ってあ下下行ってここが開くからこっちに行って 出口も分か ん, ないんだけどあったあっただこれはでしょここがこれだほらこれさあどうやったら開くんだろうで右でしょ 左行ってこっちかあれこっちだあれんうーんすごく入り組んだ道ですねよくできてると思います まあ、葬儀場でこの入り組み方はちょっといけないと思うな、俺はな。ちょっといただけないと思う。葬儀場なんだからもうちょっとさ、ちゃんとわかりやすく、っていうかさ、あの、すいません。すいません。すいません。棺にしか行けません。すいません。ちょっと、お客様の中に、あの、GPS をお持ちの方いませんかね すいませんあの私ねあの恥ずかしい話なんですけどねあの友達ん家行くのにあれ友達ん家行くのにねあの3時間かかるんですよ初めて友達ん家行くのに。 で、あのー、まあ、300円くらいで済む交通費をね、あの、1000円くらい無駄にしたんですよ。うん、で、 むしろお前は。ここですぐ戻ったらどうなる。あの女はどこだ。あの女はどこだ。あれは誰だ。ここまでいる。誰だ。誰だ。あれはデビル。デビルマン。デビルマン。疲れた。 さあ避難するこ心この使用なんでスイッチ遊びあそこねたこと知ってんの<笑>なんでえ背ハイゴリ友達<笑>あれダメさねあのもうあのー、呼吸するようにさ つぶやいてるから<笑>首手ああここが俺だけの城ロードキャメロットマジロードキャメロット疲れた。 膝打ったよいしょ、はあ、あのー、次ねあのー、あいつが出てきた時はあの声を抑えるんであのー、多分「うんうん」しか言わないけど許してください。 あの今の今まであのヘッドホンすんの忘れてました。怖さがあまり勝手に外してました。<笑><笑> どうすればいいだら今あそこ開けたでしょ今あそこ開けてあてかスコアたまってるこの世で一番いらないスコアだなこれあいつとチェイスした分だけたまるんでしょどうせ 出らんねえよなあー今までお世話になった人に感謝いていなでもねあの何、ー、でしょうその辞めちゃった人とかもいるから声には出せないんだよなっていうできればね言いたかったんだけどねなんだかんだ 同期のやつとかも、同期のなんか人もいたしね、やつってほど仲良くないけど、人とかね、マイクラとかやってくれた人とかね、いたんだよね。配信には。ああ、でもね、あの、少し残ってる。あの、触れていい、触れていい人間で、あの、 ドクター無限ならあの一回だけ映ってんな、ま、無限と一回も話したことないけど<笑>でも一回もだったかな忘れちゃったけどいつかねちょっと誘ってみたいもんだよねじゃああの冷静になる時間終わったんでもう一回します次どこ行けばいいと思う ちなみに、ね、あの固有名称を出したけどね、あの、いや、なんでもねえわ。あの、それくらいしか名前を知らねえだけだって。<笑>あと、ハイゴリとムニーさんしか名前知らねえわ。 開、ね、かんないどこ行けばいいあそこは鍵これは違う多分ここだと思うんだよな ソウルなら出ミてミきそうあ They him back ススススステテティッッッチスティッチススティッチしい怖いいい怖怖のの嫌嫌い スティッチできないうんどういうこと戻ればいいのか戻れってこと チェイス先が迷路じゃ無理なんだけど俺、えっと、ルートボイを左行って右行かないでまっすぐ行ってまっすぐ行って左 右だでこれ右でマっクぐ帰るあれ で, でも、俺、帰り道覚えた違う違う違うガチガチガチガチガばばチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチいいこっちでいいガチこっちチガチこっちチガいガチガこっちでいガチ い, い, いこっちでいガチガチガチガチガチガチガチ はい、プロゲーマー。はい、プロゲーマー。はい、プロゲーマー。プロゲーマー。プロゲーマー。プロゲーマー。俺プロゲーマー。俺プロゲーマー。プロゲープロゲー。プロゲープロゲー。プロプロゲー。プロプロゲー。プロプロプロプロゲー。プロプロプロプロ 声ください<笑><笑>精神的に来るなこれ。どこの鍵開ければいいこれ。 勝ち申したね勝ち申したじゃああのこの時間ではあれだねそうだなあのー、一応募集をかけておいたマシュマロ 見てみるかあ看板袋看板袋は空だって看板袋だからで看板袋って何いやマシュマロ誰も送んないよそれそうさだから俺が恐怖から這い上がるすべはない俺が恐怖から這い上がるすべはない君が 恐怖から這い上がるすべはない。あ、とは奇跡の顔だ。とは奇跡の。とは奇跡の顔だ。結構美形ですね。思ってるすごい。えっとね。で。えー、っとね。本当はね。 本当は、あの、ディスコードで、救援をね、呼ぶはずだったんだけど、あのー、誰も、許諾をいや、みんな忙しいからね、みんな忙しいから、本当はね、あの、めっちゃ怖いからね、あの、逆 突みたいなのねする予定だったんだけどまあ一人でやりますはいえ何、ー、ですか裏話的なの終わりです続きをやります 鍵を手に入れたのでえっとあのでっかい扉の先に行きますああ無言になっちまうな開かないわ あの下にあった鍵の部屋行きます怖いここはあのー、ここはね多分セーフゾーンほら<笑> ゲーゲムよ り, こりゃいや、あのね、あの、みんなね、あの、じや、あの、本んにね、あの、3人くらいしか、あの、声かけてないんだけど、あの、みんなホラーゲーム怖いって言った。みんな、みんなホラーゲーム怖いんだって。 あの船仲説とかじゃなくてあのただ単にあのみんなホラー怖かっただけですみんなホラー怖かっただけですはいいいねいいね失言みたいになるから<笑>待って仲良くやりたいと<笑>別にそのことに関して何も恨んだりしてないしむしろちょっと美味しいかなって思ってるからありがとうねみんな 純粋に友達が少ないだけです。あ, ーあれ、これが一番怖い話ああ、そっかー。ああ、行きます。 下っ登ってあいつ決まったとこでしかエンカウントしなくね開かないねえどうすればいい 鍵であそこ開かないし。 殺されちゃうよあれ捕まったらどうなるんだろうさあのよくさ貞子とかさ美人だったらいけるみたいなさ同人誌とかあるじゃん殺されたら何もないよなって思うんだよなえー すごいがでもあの手のあの手の道理人士はなんかでもまあなんかよくできてるなって思います絵がすごく綺麗だなってドアあったっけドアないよね しようなんかつい流れで同人誌の話しちゃった19歳だからいいんだよ別に許されるから年齢的にえまた下行くの嫌だな怖いな怖いなって思うんですよ 開いた、開いた。もう一回見る。窓だよね。うーん。どこ行けばいい。 シンキンキグタイム入ろうかどこ行けばいいこれはあお茶落ち着くどこに行けばいいと思いますか鍵は見つけたけど 鍵は見つけたんだけど鍵を使う場所があ分かったやっぱさえ天才かなやっぱ1年間できるからね天才だよあのさっき言ったあの地下にあった宝箱が開くんじゃないかな じゃないかなじゃ行きまーすよいしょえー、っと多分開けたらまたあいつが来る 来, 来るなよ来るなよ振りじゃないからな来るなよ ザオンリーエ to keep my なんたら読めねえあれ来なかった 押し抜けかな逃げおわせちゃうよこのままだとね愛しの思う気が逃げおわせちゃうよ あ, あいいねちょっといい感じに産地も配布してきたあ逃げおわせれない鍵どこ他に ここだね、はいあのドアを眺める回ですどうすればいいんですかねえ一つ解決したらさまた次ってさねえ分かってますか数学の問題じゃないんですよ本当にゲームをしてるんですよ私はなんでその次から次へと よくわからない言語で指示をされて、よくわからないことをさせられなきゃいけないんじゃないですか。噛みました。なんなんですかえー、あと裏話とかありますかなんか残ってますかえー、何か残ってるとすれば、えー、新衣装といって、あの、斜め向きのね、あのビジュアルを作ってたんですけど、 あの、その場合の構図が全くわかんなくて、あの5日間くらいかけてできた、えー、っと、まあ、なんか、自分作り方多分、特殊、特殊かなわかんないけど、ライブツーリーモデル作るときに、自分で描くときはね、っていう自分で描いたのしか動かしたことないけど、あの、パーツから描いていく、パーツごとに描いていくから、最初から。 あの五日間くらいかけたものがあのパーになりました。はい、もう面白くな い, <笑>ど い, い。どこに行けばいいと思うどこに行けばいいと思う他かに何かっとくほかのあの v、V い、とかさ。新しい、こう見てさ。あ、すごい。 敵がいい子だなって思って熱意を燃やしてますじゃあ次行きますうーん開かないよねもう一回っとくあそこ開くかな 開, かないな開けよう開けようんで開かないんだろうさっきのところここ何あっ Come back, old friend. You must return, go back to the house.first floor, back.entense, find me.Please, old friend, come back to us.use, to do.、えー、古き友よ、えー。今すぐ家に帰れ。ってことですかね。 古き友か古き友あのー、親友っていう言葉があるじゃないですかたださあの友達っていうさ言葉すらあの言い淀んでしまう人種からするとさあの言葉ってなかなか使えないものでさ憧れてしまうんだけれども その言葉をさ、互いに使い合った中のさ、子がさ、なんか、悪い女とかにさ、たぶらかされるとさ、別になんかそういう気はないんだけどさ、あの、なんかちょっと複雑な気持ちになるよね。大学の入り始めにあったんだけど、あの、そういう女の子に、 引っかかっちゃって親友がすごく愚痴を聞いた記憶がありますあれ閉まってる ?Is she in there? 今光ってたから拾ったけど I need to look this thing と息止めるね。 どうしし過ごしでしょうか趣にあてでょかてす、えー、ただいまはね、えー、私し、えー、活動からね一周年を迎えましてまあアンケート結果で決まりましたあ待って捕まったわ無敵時間だと思ったんだけど捕まったわ 捕まっっちゃた捕まっちゃった<笑>捕まっちゃっ た, <笑>捕まっちゃった<笑>え無敵時間じゃないのあれ出してる間って<笑>一応リスタートして続きからだったらもう一回やります はじめからですねえー、これじゃなくて ちょっっと待ってね最後くらいね大きな画面で喋りたいなって思ってえー、っとこれくらいかなちょっとだけ待ってね いかがだったでしょうか大きな手、1周年、えー、記念、ホラー、配信、えー、ブラックローズ、お楽しみいただけますでしょうか私はそんなに楽しくなかったです。クリアできなかった。<笑>ね、こんなにっこにこですけど、内心イライラです。<笑> 二度としねえからな、ホラーゲーム。絶対しねえから。本当に。しませんからね。もう、もうしませんよ。<笑>もうあの、罰ゲームで負けるとかしないと、あの、やりませんので。はい。私、あの、人とゲームやんないから絶対負けないんですけど。じゃあ、あの、そうですね。 ちょっとだけ話して終わりましょうか。えー、初めてのね、その、もともとあの、ストーリー配信をしようと思ってて、あの、本当に最初の方、あの、劇場型ってやつですね、をやろうと思ってて<笑>で、それの第一弾が本当は、 エンディアンドインクマシーンっていう、スチームで出てるね、ゲームになるはずだったんですけど、まああの、当人のね、3D 酔いとか、えっと、パソコンスペックとかの問題で、パーになったんですよ、全て。その後の展開もべてパーになっちゃって、ってことがまああったんですよ。だから、一時期ね、ちょっと、 足を探すっていう方面だったんですけどまあ探してませんよねっていうまあ別に私はあの私はっていうかこの結局かまいたちもこの揺れるこれになっちまってこれねこう揺れてるこれになっちまってちょっとねこれはその最初にね売り出した時 と比べたら詐欺なんじゃないかとかいろいろあったんですけどまあどうにかこうにかね軌道修正をしてやろうというあれだけでやってきたんですけど本当にねあのー、今61人で今3人かこの今現在の3人もねアーカイブでえここを見てくれてる 方もね、あの本当に、見てくれてね、ありがとうございます、本当に。感謝しかないです、本当にね。本当に、あなたたちのおかげでね、やってる、やってられるので、本当にね、本当に感謝してます。だからこんなくだらないもの作れるし、 ライブツリーやろうと思えるし、そうね、これからもね、なんか、くだらねえもんだったりね、ちょっとあの、1月末から、動画、下にできたらいいなって思ってるんですけど、はい、そういうのもね、含めて、2年目もね、あの、よろしくして、よろしくしてくださると、幸いでございます。 <笑>ダメだあの、真剣になるとね、めっちゃ硬くなるんだよね。では。ちゃんと締めようか。では、思い浮きになって1周年、えー、記念ホ ラ, ホラー配信、えー。ご視聴ありがとうございました。ね、唯一ミニさん、えー。ハイマウンテンゴリラさん。えー、アーカイブでご視聴のほう。 ご覧の皆さん、本当にありがとうございました。そして、あのこれからもよろしくお願いします。思う気見立てでした。じゃあね、おつみ立て。バイバイ。バイバイ。